皆さんこんこにちは以前からリクエストいただいている小間の木の剪定ですがこの木に関しては私もまだ剪定について釈然としない部分を感じていますまあ一口に言えばちょっと癖の強い剪定の難しい木だと思っています十分にお伝えできるかちょっと自信がありませんが解説してみたいと思います 今ご覧いただいているのは、昨年の5月の終わり頃の剪定の様子です。この後、今年の剪定の様子をお見せしますので、しばらくご覧ください。 これがその1年後今年の5月の様子ですけれども前回の剪定でこういうところを切っているんですねこことかこことかあとここですねこういう部分を切っているんですけれども大、え、刀、ー、の木の難しいところはどういうところかというとこういうふうに枝が間延びしていっちゃうんですよね。 途中にあっった葉っぱは新芽が固まるとバラバララ落ちちゃうんでこういうこういうところにある葉っぱは自然と落ちちゃうここみたいに芽が吹けばいいんですよねこういうふうに小枝が出ればここまで切り戻せばいいんですけどもしこの小枝が出なかったとすると もううここずっっと間延びした枝になっちゃうんですねだから脇枝が出てればすかさず切り戻すんですけれどもこういう風にね前回ここでで脇枝が出ればさらに切り戻して輪郭を小さくすることはできるんですけどそれはこう芽が出ればの話でここに出てなかった場合は。 ももう枝先詰めるとしてもちょこっと詰めるぐらいいしかでできないですよねここで途中で切ることはできないしそれでこの辺にある枝もえっとこれみたいにこれ枯れ枝ですよねもうこういうふうに中枝が枯れていっちゃうでねそうすると当然中が透けちゃう。 つけないように切り戻したいんだけど途中に枝がねこういうところにあればここまで切り戻して小さくできるんですけどそれをしないでおくとこういうふうにひョろひョろの枝になっちゃうねこれもだから時間が経てばこっちの枝みたいになっちゃうってことですよね。 切り戻すのチャンスがあれば早めに切り戻さないとこれもずっとこう間延びした枝になっちゃうせめてこういうところとかこういうところで切り戻しておかないと小さくならないんですよね。でこれも先々なくなっちゃうってことを考えると例えばここまで切り戻しておくということになるんですけれども単に切り戻しただけなんだけども。 まあ、伸び枝ばっかりですから当然スカスカな感じになっちゃうね。でね透けるのが嫌だからって言ってこういう立ち枝みたいな枝をね残しとくしかないでしょ本当は枝の流れとしてはこの辺の枝とかこの辺の枝でこういう方向にできていればいいのでねこっちの枝いらないって言えばいらないんですよただこれをなくしちゃうと ごそっとなくなっちゃいますよねだからだましだましこういういらない枝も取っとかなきゃならないっていうのが難しいところですよねこれなんかも絡んじゃってるしだけどもう枝全体がねこれずっと間延びしてますよねこれないからこっちの枝で補うしかないそうすると変な枝も取っとかなきゃならない 勢いが良ければねこの辺で本当に冷たいんですよ、ね、でもこれで詰めるとここなくなっちゃいますからここのね間延びした枝がもう露出しちゃうんですよこういうふうにねしょうがなくこれを取っとくんですけどもあんまりいい枝ではないですよね まあせめて少し切り戻しておっかですけれどもせいぜいこのぐらいですよこのぐらい茂ってればまだねいいんですけど例えばここなんかねちょっと枝が多いですよねこの中いってる枝はなくてもいいこの辺も少しなくてもいいですね 切り詰めておくんならこのくらいまで切り詰めるこのくらいのことはできるんですねこのくらい茂ってればね切り戻しておくとか苗木枝を取っておくとかこういう枝ねこれ間延びしちゃってるんですよね間延びしている枝をなくそうとしてこういうところに下に枝があればね この間延びした方を落としても次の台があるからいいんですけどそれがないとねこの間延び枝を残しておくしかないんですよねまあこれは切り戻せますねだからまあコツとしては切り戻せるうちに切り戻しておくこのようにねこういうのも 切り戻せるうちに切り戻す。こなんかもここで切り戻すか、あるいはこれはあんまり方向良くないけどね、ここに切り戻すかですよね。まあ全体的にパランとしてきちゃうんですよね。パランとしてきちゃうからこういう内枝も思い切って落とせない。 でそれがまたひょろひょろっとした間延び枝になって残っちゃうという悪循環ですよねこういう枝え本当は忌み枝なんですけどねこういうのが残っちゃうんですね放っておくとこういう風になっちゃいます放っておかなくてもまあ剪定のしようがないんでね こういうところで切って大丈夫かどうかっていうのが難しいんですよねここに出てればまだいいんですけどここで切る勇気がなかなかね出ないんですよ吹かない可能性も高いこのぐらい出てればこっちに枝があるしっていうふうに考えて まあ、少しまびいたり切り戻したりすることはできるかもしれませんけどねこっちの枝を生かすんならこっちの枝を早めに処分しないとこっちが枯れ枝になったりしちゃうね落としとくかですけどこれとこれにするかね をするんなら、ここまでした方がいいでしょうね。えっとね、椿なんかだと。こういうふうに先の方でこういじらなくても、例えば。この辺でね。 枝先の方をいじるだけどもっと奥見るとこういう奥にね新しい枝が出てくるんですよねもっと小さくできますよねここに枝が出てくるからこういう中に中にでもねこういう枝が出てくるんですよね出てくるからこう出過ぎたやつを切り戻して小さくするってことも可能なんですよ これも、ね、これ出過ぎてますよね出過ぎてるけどこういう中の方に多分こういうところに枝出てくるんですよだから例えばこの枝をね思い切ってここで切ってもこれだけ切っても次が作っていけるんですよね それに比べてこの大マの木はね途中に芽が吹きませんよね吹きにくいたまにあってもね弱々しいですからねこれここまで冷たいと思ってもこれがちゃんと行き着くかどうかねわからないんですよだからなかなか思い切れないし 思い切ってやるとガランガランに透けちゃうしそこはちょっと型物 の, 木の難しいところですね今ご覧いただいたような若木のうちはにぎやかな枝がたくさん出てきますので剪定の選択肢がたくさんありますこの写真は秋の頃の枝ですけれどももうつぼみというか花芽が確認できます。 この赤ペンで示したようなどこの位置で切っても少しですが花芽を残すことはできますこのような切り戻し剪定を続けていても年数が経てばやはりどうしても大きい木になります先ほど説明したように深い切り戻しができない木ですから大きさを維持するのは非常に難しいです切り戻ししたいところに脇枝がないので 悩みながら剪定している様子をしばらくご覧くださいマーキングしたあたりまで小さくしたいと思っています 剪定する前から中は透けた状態になっています切り戻して残した枝も間延びしているような弱々しい枝です ご覧いただいてわかると思いますけれども中を透かしたいと思っているわけではなくただ輪郭を小さく詰めたいと思っているだけなのですがどうしても透けていってしまいます。 こういう切り方はあまり好ましくないのですがしょうがありません。 先ほどつけておいたマーキングを外します。 計画した輪郭までだいたい切り戻しましたこの続きはまた後ほど係か稽古で見ていただくとして別の木の剪定例をご覧いただきましょういくら芽吹きの悪い木だとは言っても将来的に支障となるような意味枝などは取り除いておかなければなりません ここなどは内向枝が隣の枝に癒着してしまっています。 これは隣の荒しですけれども枝の出方が同じ常緑樹でもだいぶ違います。 こんな立ち枝は普通なら真っ先に切ってしまうんですが樹鑑が抜け過ぎてしまうので躊躇してしまいました。 大型間の木に比べるとこのあらかしのなんと切りやすいことでしょう。さて再び先ほどの木に戻ってきました。ここからは解説いたしませんので自分ではこう切るというようなことを考えながらご覧ください。 Thank、mm -hmm. you. ありがとうございました。